それでは、配列の復習なんですけども、配、え、列、ー、は非常によく使うので、十分練習してほしいと思います。非常にカイトマンで整理すると、配列っていうのは、複数の箱、まあ、変数と同じものが並んだものですね。だから、それぞれが値を言れたり、取り出したりすることができます。で、来るのには、例えばこの 1,2,3 みたいに、値の並びで作ることもできるし、あるいは、るいは点入、 例えば重要素で全部初期値は1ですよとなんていう風にすることもできますで、A が入るの時 A の要素数この場合だったら5ですけども A.Lengs というとこの要素数5が分かりますそれから A の I 番目例えばこの3番目とか2番目ですか A の I 番目という書き方で、A 要素何番目というのと。I が変わると、どの箱というのも変わります。で、重要なのは先頭は0番目。だから5要素だったら、6要素だったらば、えー、5番も最大になる。ね。例えば非常に簡単な例として、えー、今、 要素数が10の0だけからなる配列を作り、その後で1番目、3番目、5番目、7番目、9番目を1に変更するといううになっていますが、A イコール、r ニューの、えー、10巻までと全部0の配列作りましたね。それから、1、3、5、7、9番目を1に変更します。そうすると、えー、0と1が交互になったのができるす。 で、今のサンプルですね。i.step.j.j で、i から始めて j 飛びずつ j までいく。だから、繰り返しの使い方とは他にタイムズを使ってもいいし、ホワイルを使ってもいいです。ですから、まあ、タイムズはホワイルを使ったサンプルもここになる。まあ、練習ですから、えー、練習問題をやってください、ね。正、えー、の数 n を渡し、要素数が n で、例、え、題、ー、ーーのように0、1は交互に入 っ, て入れてよかった速さを変え 今の例ではもう10個って決まってましたけども、20個とか15個とか、好きな数を言うと、その数分の0101の配列を作ってください。ね。様々な方があるんでしょ。今度は、B は要素数10で、前半分が0、後半分が1。え、まあ、要素数10ですから、5個ずつね。 で、できればね、10って決めないで、正の数 n を渡したら、その数の配列の前半分が0、後半分が1。まあ、奇数の場合は、あ適当に考えて今度は要素数10で、19、8、7ってい う, ふうに最後が1。逆順で入ってるようなもの。これも10じゃなくて n にしてもいいよね。だから、今度は要素数10で、0、1、0、2、0、3、0に、え、1個ずつに値が入るんだけど、それが1個ずつ増えていく。 これも n の場合でもいいですね。いいわね。正の整数 n と番号 i 字を受け取り、要素数があので、i 番目から j 番目が1、残りよう0の配列をすですから、全部で要素数が n ですけども、この i 番目から j 番目が1、残りが0。それを書いてみます